中に規制を上げながら走り回っていた小学生の男の子は大人になったらこうなる中学校の昼休みたまに強力に影響出そうなくらいうるさい時あるよな正体は保安機12番先制にウェイトミサイル テスラのスーパーチャージャーに止めてインスタ用の写真撮ってそう最近記念したのを誇りに思ってるようだがこんな郊外エンジンの排気ガスを日常的に吸ってる時点で無意味だピックアップトラックも EV の時代だリーダーに急速充電器を設置するという愚行がワールドスタンダード皆さん、事故った後のリカバリーまでちゃんとしましょうねあと自動車メーカーさん急速充電器を置くなら高速のサービスエリアだろうマイラーほか おっと、雪道なのによく止まれたな。この映像を流すだけで CM になるぞ。とりあえずサービスエリア脇の森の木を切り倒して、100kW 以上の出力が出せる急速充電器を、8台分くらい設置することが一番求められている。要するにテスラのスーパーチャージャーなんだな。テスラもテスラで、高速降りてからちょっと行く必要がありますがね。タイヤがない旧車を、即席の木製反りで走らせてる人の動画が EV の話題の中で通りますよ。おいおい、高速道路じゃねえんだぞ。そっちが本命かよ。 ドラレコ動画を分析した結果、テスラなら避けられた事例が、全体の8割以上を占めていた。最近は中国の EV も進化しているようで、事故を未然に防ぐスコアがすでに日本車以上です。おつ。危な。EV が増えれば初号ぼい交通事故はほとんど起きなくなるだろうが、カーボン帳が消されるのが先か、ネタ動画がなくなるのが先か、それまでに動画投稿やめちゃうのか。うん は当分なくならなくらいことを指したキアっていうのがまた草だよなキアの名前には起き上がるアジアっていう由来があるらしいですね起き上がれてなくねアイオニック5を出してきたヒュンダイの方がよっぽど世界で活躍してるヒュンダイがあれを出す中トヨタが出したのは DG4X だからなおそなすぎるぜおっと このタイミングでテスラが事故りましたよテスラなのかあれちょっと違うんじゃないか YouTuber だったら確信がなくてもテスラが事故ったとして動画ネタにするレベルとりあえず今後の b g 4 x はインターネットエクスプローラーのように事あるごとに罵倒の対象になることが分かったなお日産アリアはすでに延期しまくりの廉価グレードの生産を取りやめ海外向けの上位グレードしか生産しない模様日産は R33 時代から変わってねえな何この大衆向けフルサイズ SUV と会話ホセグメント クラクション鳴らされた、その腹いせで止まったというより、純粋に車体がでかすぎて、入れるかわからなかったっぽいな。どうせ赤信号の後に突っ込んだ理由も、重すぎてブレーキ踏んでも効かないからでしょ。というかこの路面は危ないっすな。さっきのアホ SUV みたいに、車高が高くて足回りがふわふわな車が飛ばしてたら、多分事故る言った通りでしょスキー場に向かう客に、事故現場という名のエンターテインメントをお届けする人たち。は どこ見て出てきたんだ ?Google マップで事前に営業時間を確認せずに出発してきた人の感覚で飛び出すんじゃない海外旅行の準備がバッタバッタになってパスポート忘れてそう東京の首都高にこういう運転するランドクルーザーいたわランドクルーザー軸は重すぎて雪道での制動力は軽自動車以下ラリーコースジャズ層へに反 なんでエコースに車があんだよ教えはどうなってんだ教えはお前ら禁じられた近道を平気で使ってんじゃねえのかわかってんのか事故が復活しバックビューモニターがないと運転が下手になるバーサス広角バックビューモニターのおかげで事故が避けられるはいえ見えてるでしょなぜそっち側のレーンにとどまった赤い車もせめて止まってあげろよな新透明のサービスエリアの駐車場頭から突っ込むのを強制されるところ多いですよねあの空きがないとき何周もぐるぐるさせられるやつな 普通に平面にした方が収容台数増えるだろうに120キロ制限下に高速走行時のエネルギー効率の悪さがのしかかる汚れちまつた悲しみに小雪が降りかかる感覚で言うなそしてまさかのあの赤セダンは無人でしたよりにもよって柵をすり抜けて池にダイブしていくのかサイドブレーキはネジを回してブレーキパッドを押さえつける装置 が甘いのは、ブレーキ動力が足りないのと同じ。おっとっとっと雪道での黄色信号パニックブレーキ。これが安全に停止できる場合だと言うんですかね、そのブレーキは間違いでしたよ。安全に止まれなさそうな理由がある感じなら、黄色信号は様子見つつっ切ればいいんだよ。自動車学校、運転にも慣れてない人に、黄色信号の判断をせん。雪道の巡航速度は、対向車がはみ出してきた際の緊急回避まで、想定に入れて策定することだな。